晴れの国、岡山、駅伝大なり、菱形29日、菱形岡山県旭川百軒川ランニングコース、9区間イコール 42,195 キロ、大なり。陸上界のニューヒロインとして注目されるドルーリー・シュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年、が鮮やかな外線、外線、レースだ。 29日、地元岡山県で行われた晴れの国岡山駅伝に津山市から出場し、3区3キロ、レク関新記録、優秀新人賞も受賞した。走り出した途端、沿道から即、という声が響いた。快速の中3ランナーは頭をぶらさず、まっすぐ足を運ぶ。 15日の全国都道府県大抗女子駅伝で17人のごぼう抜きを披露し、区間記録を更新。この日も10秒上回り、2レース連続の区間新記録をマークした。関係者が、これまでにない、と驚くほど集まった監修の応援を力に、3人抜きで2位まで押し上げた。地元は大行き。 寒波の影響で40センチ以上の積雪となり、都王子以降は十分な練習ができなかった。腹筋やランニングマシンでの軽いジョギングが精一杯。カワイボン・ただス・監督、69も出場を不安視していた。それでも出場したのは地元に貢献するため。 穏やかな河川敷を走り切ったドルーリーは4ケラ5割の走り、得意つつ、トップが見える位置で渡せたのは良かった、と話した。カナダ人の父と日本人の母を持つ、こと次元の走りと評され、一躍脚光を浴びる存在になったがまだ、中学生。予想以上の反響に、あまり注目されることは好きではない、と複雑な胸中も明かした。 それでも、大雪や周りの視線を跳ね返して9分40秒の力走。高校ではインターハイで活躍することが目標で、着実に歩を進める。竹本ほのか、岡山駅伝ドルーリー主演里外線、レース一目見ようと遠藤埋まるこれまでにない関係者驚き。小なり陸上。 晴れの国、岡山、駅伝大なり、菱形29日、菱形岡山県旭川百軒川ランニングコース、9区間イコール4295キロ、大なり。1月15日の全国都道府県対抗女子駅伝で17人のごぼう抜きを披露したドルーリーシュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年の姿を一目見ようと、沿道には多くの人が詰めかけた。 大会関係者によると、ランニングコース一体に多数の人が並び、選手を応援していたという、スタート、ゴール地点などにしか遠藤応援がなかった大会。岡山陸上競技協会の神田千康久副会長は、これまでにないですよ、と、大会の盛り上がりを喜んだ。岡山駅伝の口水木氏ドルーリー守衛佐との素質高く、評価伸び伸びと成長させてあげて、 小なり陸上、晴れの国、岡山、駅伝大なり菱形29日菱形岡山県旭川百軒川ランニングコース、9区間イコール 42,195 キロ、大なり。女子マラソンで、04年アテネ五輪金メダリストのぐちみずき氏が、ドルーリーシュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年、の素質を高く評価した。素晴らしいです。体格に恵まれている。 腕振りのバランスも良く、ストライドも大きい。筋肉も柔らかそう、とした。中学3年生という年齢を考慮して、あまり考えすぎず、今のままでいいと思う。競技を、極めすぎるのは良くない。将来のために指導者の方は、のびのびと成長させてあげてほしい、と気遣っていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。